演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらこちら業務スーパーのトリュフピザを食べたいと思いまーすあこんがり焼けて美味しそうですねこれ冷凍ピザなんでこれすでに焼いてありますこういうところでそれからいいんですからねではどんな味わいなかな おっとこれ切れ目ないのかいやもうそのことこのままいただきますいや下手すりゃ世界で初めてかもしれないぞ我々のピザをこんな食べ方してる人ってしかもちょっと今後の反省材料だなうーんチーズはカリカリで美味しかったですが漢字のトリュフの味がもう一つわからなかったですね チーが香ばしいんですけどあれトリュフどこなんだろうっていうかトリュフの味ってどうなんだろうっていう部分がちょっと全部伺いましたでそこはちょっと残念でしたねんでも切らずに食べられる大きさだったので1級できたのは嬉しかったですあもうちょっともう見せちゃってましたね今気づきましたというわけでこちらの点数とさせていただきますもうちょっとトリュフの味を初めて分かる方にも感じさせてほしかった、ね、初めて食べる方にも感じさせてほしかったですそれでは風鈴屋